そして靴音をここで読みたいと思いますよろしくお願いします舞台創造家二年 B 組おそねっちさんからいただきましたありがとうございま す, いますもよちゃんひなひなそしてゲストのともりるこんばんスターライトこんば ん, ん, ばんスターライ ト, ライト今回 トモリルが初ゲスト出演ということでともりると2人の共通点を探してみました<笑><笑>あするともよちゃんとともりるは2人ともラーメン好きとのこと、うん、そうなん だ, そうな ん, だそうなんですラーメントークに花が咲くのではないでしょうかそしてひなひなとともりるはそうなんだそうなんだ クリスマス間際の誕生日同士ううプレゼントまとめられた事件など同じようなエピソードをお持ちではないでしょうかそれでは配信楽しみにしてますということなんですがーラーメン好きなんですか私はほぼほぼぼ毎毎朝朝ラーメンです毎朝え同じ人がいいるるななか からみたいな言われますよねうわ言われます超美味しいですよねそのラーメンびっくりしたこんな隣にいるなんて、うん、いやいや同じ人が身近にいることが怖いよ私は<笑><笑>何ラーメンが好きですか醤油ですあっさりしたやつがす好きであなるほどててじゃあ中華そばとかもそうですね中華そばとか好きですねちなみにラーメン先生はラーメン先生なんか別に好きな味とか、うん、嫌いな味とかないんですよ、うん、もう本当にその日、うん、起きて今日は味噌<笑><笑>今日は豚骨みたいな ううのこの間私スターライトで韓国のイベントに行かせていただいた時にラーメンを買ってきて桃井ちゃんにあげてなんかチーズのラーメンを食べてる動画送ってくれたんですけどなんか粉が後入れか先入れかわからなく て, て<笑>あの作り方韓国語だからか<笑>分かんなくて<笑>な と, <笑>あとりあえずお水が何歩必要っていうやつだけは数字はわかるからそれだけはわかったんだけどこれを先に入れるのか後に入れるのかっていうの全くよくないからのりで先に入れたよね。<笑><笑><笑>うん<笑> でか、うん、美味しいとか言って<笑>嬉しかった。<笑>